では皆さん、えっ、ー、と、アレンア・クラウスです。こん今回は、えっ、ー、と、プログラミングチャレンジ第2週、えっ、ー、と、第2ビデオ、えっ、ー、と、パート2、えっ、ー、と、データ構造についての、えっ、ー、と、講義を続けます。今回が、あの、まあ、あライブラリえそれぞれの言語のライブラリで使える、えっ、ー、と、データ構造を簡単に紹介します。では、まず、えっ、ー、と、 あれについてをあと少し話します。ま あ, あれってまあみんなつ何回も使ってると思うんですけど、あとまあ、マスター し, たしてますか実はあれがあと、まあ、C の中で一番簡単なデータ構造なんですけど、一番簡単からこそと一番使われているプログラミングチャレンジに一番使われているデータ構造ですので、あの アレイの使い方についてはもうちょっ と, と簡単に復習しましょう。なんでアレイはそんなに使、えっと、たくさん使われているかというと、ま, あ、まず、えっと、アレイがポイントがないですので、簡単に実装して、簡単に、えっと、マニプピュレートすることができます。アレイのランダムアクセス、つまり、えっと、V の i を使うと、えっと、結構か、えっと、早いですので、 あのまあ、その大きなデータ構造でもど の, どのアイテムでも早くアクセスができます。あと、あのポインターをどうしてもポインターを使いたいときだと、アレイの中でもポインターを使いま す, です、ね。すべてのデータが1つのアレイに入れて、そのデータへのポインターはもう1つのインデックスアレイで使うことができます。それはまあ前ののビデオのアミ ソージ e ーズのプログラムのようにその右の、ね、右の隣さんと左の隣さんのアレイが、そのポインタの機能をシミュレートしているアレイの使い方です。それはよくあのこういうふうな使い方をすると、あとそのなんていう、<咳>とヌールポインターの問題がなくなる。 あとは、なんかその C とか Java の、ちょっと Python もそうなんですけど、あとネイティブなライブリが、あとアレイをマニピュプレートするためにのいくつかの関数が入っています。ただし、えっ、ー、と、アレイの決定、大きな決定が一つがあります。アレイの中にたくさんのデータを入れると、それは高いんです。例えば、サイズ10のアレイで、10、20、30、40、50、60弱、100。 までのデータ入っていると、その中に50から60の間に51、52、53を入れたいとしたら、それはどうするかですね。なんかその60の後のデータを全部ずらして、その中に1、2、3、そのインサートのは、アレイには、あの、コストがかかります。ですね。ですので、なんかそのデータの途中に、えっ、ー、と、データの真ん中に、 いくつか、えっと、インプットが必要なときにあの、データ構造の少し考えないといけないんですね。まあ、あと、みんな知っていると思うんですけど、あの、C++ でアレイの、まあ、アレイは、アレイより、ベクターを使うのはいくつかができるこです。ですね。あの、正規化としては、えっと、インえっと C++ の、えっと、まあ、イントアレイで、こういうふうな正規化ができます。ちなみに、これは、あと、 知ってるかと思うんですけど例えば、アレのサイズが5っていうと、777で初期化するときに、その残りのサイズ、なんか3つだけで入れましたけど、アレのサイズが5。その残りはどうなりますかね ?C++ は自動的にここは00入れますので、あとまあ、それは C と違うところですね。あと、ベクタルの初期化もすることもできます。ベクタルインとインタジャのベクタルでサイズが5となりますと、 5でたくさん入れて、まあその5 5 5となります。あの、アレイとベクタルが違うデータ構造なんですけど、両方を同時に足すことができます。ただし、えっ、ー、と、このアレイがサイズ5で入ってましたので、あと、アレイになんか6ですね、インデックス6を入れてしまうと、あと、ランタイムエイル。 ベクタルは、まあ、いくつか便利なんですけど、ベクタルはダイナミックアレイとなります。動的なレイとなりますので、例えば V7 をアクセスしてみると、えっ、ー、と、その新しいデータを作りますので、それを気をつけないといけないですね。これは0。なんか、あと、サイズが5ハー数だったんですけど、7をアクセスしたら出てきますので、それを気をつけましょう。ですね。あと、あと、ベクタルは動的にサイズが、っと、大きくすることができますですね。 例えばまずは、ベクトルをたくさんごごご入れましたが、pushback と pushfront の関数で、えっ、ー、と、ベクトルの後ろと前に、あの、データを大きくすることができます。なお、あと、その、特に int array と、ベクトルにもともとあるはずがない、えっ、ー、と、インデックスを、そのインデックスを使ってしまうと、 ランタイムエラー、あるいはその静かなエラー、もっと心配すですね。なんかそのサイズ1000のアレイを作って、で、問題の中にサイズ10までしか必要はなかったんですけど、11をアクセスすると、ランタイムエラーじゃなくて、その0をアクセスして、なんか理由がわからないようなエラー出ますので、それを気をつけましょう。ちなみに、ベクタルとアレイが、いくつかの初期化方法がある、ありますよね。なんかこれみたいに、 その、このアレイコンスタントで初期化するか、それともベクタルのコンストラクタで初期化するものんですけど、どれが早いですかねこれちょっと面白いテストなんですけど、えっと、1万のアレイの中にデータを入れたいですね。普通はベクタルインチ1万で7をたくさん入れることですね。まあ、これを、この1万の中に7をたくさん入れたいとすると、どの方法が早いですかですね。 C++ ですと、なんかこの4つの入れ方があるんですけど、それを比較しました。例えば、MEMSET ですね。MEMSET が C でもある関数なんですけど、その V のデータセットの中で、0を10、えっと、1万を入れます。または、フィ l ル関数で、V のベギ n から V のエンドまでに0を入れます。または、フォアループですね。フォアループで、 1、1つずつを入れます。で、あとは、アサインっていう感じですね。アサインが全てを0入れます。なんか、あの、自分でこれを見ると、メ m s e t が一番早いがと印象が残ってて、For 文が一番遅いって考えますが、まあ、実際に試してみると、いろいろな面白いことが発見しま す, すね。まず、あと、コンパイルするとこに、 O0 と O3、つまりコンパイルベースの最適化に大きな変更があります。ここがなんかメモリ、なんかプログラムのメモリサイズの大きな変更もありますし、あと時間の変更もある。メモセットだと O0 と O3 が同じくで、これを見れてるとおりに MM セットが一番早いですね。だから何回何回もアレイの初期化をする必要があるときに、あの、他の方法と比べてメモセットが10倍ほどぐらい早く。 ただし、えっ、ー、と、フィルとフォア文が、オーサの場合だと、メモセットと同じ速さだ。これはなぜかというと、なんかその、フィルが、フィルの中にフォア文を入ってますし、で、フォア文も、なんかそのフォア文が、えっ、ー、と、オーサで、こういうふうな、まあ、これは最適化できるよね、とかでコンパイラが、まあ、気づきますので、えっ、ー、と、その時間が変化。ただし、えっ、ー、と、 オンラインジャッジの場合だと、多分、O さんがコンパイルに使ってないと思いますので、まあ、その、コンパイル、あと、オンラインジャッジのコンパイルフラグを気をつけてください。ですね。あの、O さんを使ってないと、なんかそのフォア文が重要、えっと、重量がかかりますので、あと気をつけましょう。アサインがちょっと面白いですね。アサインが、えっと、O0 の場合だと、フォアループとフィルより早い。 ですが、オーサーの場合だと、えっ、ー、と、まあ、時間が遅いですね。なぜかというと、アサイヌがいくつか、他のなんかフォーをやってるだけではなくて、そのタイプチェックとかいろいろなやってますので、あの、その X、そのオフ、そのオーバーハイドが時間がかかります。ですね。次を見てみると、 じゃあ、あの、その、あれが何ができるのか、ちょっと、この、この課題の例を見てください。Vito Family, UVA-10041。Vito Family, 簡単に言うと、Vito がとお引越しして、なんか、一番家族に近い住所に引っ越ししたい。で、インプットは、その家族の住所です。10、20、10、10、40、80、30、90、80。で、えっ、ー、と、Victor は、この、 全ての家族に一番近いところで住みたい。例えば、10で住むと、10からの距離が0、20からの距離が10、10からの距離が0、0、30、70。これが275の距離となります。40で住むと、まあ、こういうふうな足し算で距離が265。で、20で住むと、距離の足し算が、えー、225となりますので、 まあ、このインプットの場合だと、あの、その、あと答えが20となります。では、この問題はどういうふうに解くことができますかちょっと考えてみてください。では、続きましょう。まあ、実は、えっ、ー、と、この問題の解答が、ただの住所の中央値です。ですね。 あの、それを少し考えると、あと分かります。そのす、あと、ある数字を、の超値を取ると、すべての数字を超値から引くと、なんかその、差の足し算が少なくなります。では、アオグリスムが、えー、っと、超値を計算することです。超値を計算するためには、まずアレイを層として、重賞をそとして、で、そのアレイの同ナ中のネを選択します。 簡単にプログラムを書くと、まあ、A まあ、n をインプットして、で、すべてを入れて、で、すべて入れた後に、C++ のソートを使います。アドから、まあ、C++ のソートが、えっと、ベクタルの最初の10アドレスと最後のアドレスが必要です。で、これはソートした後に、このアドの真ん中をアウト出力します。 まあ、この5行だけでビートファミリーのプログラムが解くことができました。つまり、えっ、ー、と、あれの一番よく使われる関数がそのソーティングです。まあ、前の問題も見てた通りに、ソーティングを使うと中央値も計算ができますし、まあ、いくつかの問題がとソーティングで、えー、と解くことができるし、 あとは、なんか、いくつかの問題では、ソートはとても重要な前処理の一ステップとなります。まあ、例えば、その N、N、N 値の中に、えっと、M の最大、例えば10、10、値の中で、えっと、最大の2値を見つけたい。これは、中値のように、その10の値をソートして、1番目と2番目を取ると、えっと、1番目高いと2番目高いを見つけました。 あと、微分探索。微分探索もわかると思いますが、まずはデータをすべてショーソートして、データをすべてソートした後に、オーアフログので微分探索することができます。ですね。まあ、前も言った通りですけど、なんか他のアゴリスムの場合でも、えっ、ー、と、まずは、そのアゴリスムの第一ステップはデータをソートすることです。では、どうやってソートしますかですね。 あの、まあ、ちょっと、ソートと微分探索のコードを見ましょう。ここは、なんか、ベクタル V の中で、数字を選択、探索したい。ですね。では、まず N で、すべてをインプットして、その t の値を V にバッシュベックする。ですね。で、次は、ま、前のコードと同様に、えっ、ー、と、V をソートします。で、微分探索をすると、 まあ、その、一番、なんかそのインデックスの一番低いが、lower bound という関数がその微分探索の関数です。で、vbegin と vend で、で、えっと、探索している値を探索します。この low が、その v の中で、一番最初に s u c h の値を見つけたインデックスです。で、up がその逆ですね。v の中で、えっと、一番最後に見つけた s u c h のインデックスとなります。 ですので、えっ、ー、と、出力が、そのロビ VBG のローと VBG のアップとなります。で、えっ、ー、と、よく、例えば、よくある場合だと、なんか、2つの数字だけを比較してソートするではなく、いくつかの値でソートすることですね。例えば、なんかその今週の問題、なんかウィーク2の問題です、の中で、そのソッカーチーム、 の、えっ、ー、と、誰が、えっと、優勝したのかを計算しないといけない。優勝を計算するときには、まず、ゲームポイント。で、ゲームポイントが引き分けした場合だとゴールの数、ゴールドカーズ。ゴールドカーズでもひ、えっと、対応した場合だと、チームの名前の順ですね。っていう、えっと、ソートしないといけないですので、そのときだと、まあ、ストラクト。 とかを作って、で、そのストラクトが、そのソーティング関数を作って、で、C++ のソートで、ビービーエンド。この関数だけ、これを入れると、えっ、ー、と、ソートすることができます。ですね。ちなみに、えっ、ー、と、ソートと同様に、リバースっていう関数もできます。そのリバースが、r るアレイの、えっ、ー、と、逆にすることですね。いくつか上がりますので、ぜひ、 STL を勉強してみてください。で、STL を勉強してみてくださいといえば、STL でどのような便利な関数があるのか少し復習しましょう。C++ の中で、えっと、STL がいくつかの便利なデータ構造をと実装することです。まあ、私たちは今まではシーンとシアウトとか、ソートとか、ベクトルも使いましたが、その他にも簡単に見ましょう。 で、STL からあの使うとバーグが少なくなってプログラムが簡単になります。例えば前のソートが自分でクイックソートとかバブルソート、メージュソートがまあ自分で実装することができるんですが、自分で実装するとまあバグを入れてしまうこともあるし、時間もかかりますので、STL のソートを使いましょう。ですね。では、このセクションでその一部のデータストラクションとかを見てみましょう。で、 ここでは、あのどういうなんかそのデータ構造の理論ではなく、まあ、使い方についてを集中したい、まあ。でも理論について興味がある方は、このサイトをぜひ見てください。VisualAug。これはこのサイトです。VisualAug というサイトが CP2 の本 を, 使ったを作った人の同じサイトで。 これが、あの、いくつかのとデータ構造とか、あとアオゴリズムの説明で、えっと、まあ、こういうふうなビジュアリゼーションが入っている説明があります。例えば、バイナリサーチツリーですね。を、これをクリックすると、まあ、こういうふうなバイナリサーチツリーで、えっ、ー、と、クリエーションのサンプルを見ることができます。 ですね、クリエイトして。で、例えば、なんかこの中で、あと、値7をし調べましょう。そうすると、なんか、オーグリスムをどういうふうに比較を、11を探して見つけなかったので、解答が0とここは、ここはかあの、この下、右下で、そのフ事ンジが出てきます。で、インサートを、うんと、1と77をインサートしたい。で、1をインサートすると、 インートしましまた。次77をインサートすると、ここに77をシャットしましたです、ね。で、この中で、まあ、またインサートして、次は77じゃなくて、えっ、ー、と、じゃあ78、ちょっとインバランスしましょう、このキー。78を入れると、これを見てるとおりにアニメーションがあって、で、アニメーションを見ながら、ここでなんか、このコード何をやってるのかを見 る, 見ることができます。 で、サーチが七七を検索しましょう。<笑>ですね<笑> で、トラベーサルにおすます。ですので、ぜひ、あの、アグリス、それぞれのデータ構造についてもう少し知りたい場合ですと、あの、このサイトを見てみてください。それぞれの授業の中でソースも入ってますので、ABL クリとか、Binary Search クリサーチとか、カー r v e r s とか説明とかがありますので、ぜひ、あの、見てください。この授業はまたこのサイト後で使います。 では、えっと、続きましょう。まあ、あの、ヴクタルを、今までヴクトルを見ましたんですけど、ヴクタルのもう少し専門的な、えっと、データ構造がありますので、それを必要な時には使いましょう。それは何かというと、えっと、どこでデータを入れるのか、前で出ているのか、後で出ているのか。スタックもみんな聞いたことがあると思うんですけど、っとインサートと、 ポップとパッシュが、ベクタルの前から入れます。Q が、ポップが後ろから出てきます。パッシュが前から入れます。で、Q が、両方ができますね。ポップフロントとパッシュフロント。ポップバックとポンとポップバック。この、えっと、こういうふうなあとデータ構造があると、それは STL が自動的にリストを使ったりとか、ベクタルを使ったり、行列を使ったり。 あのデータによっては、なんかその適切なデータ構造を使っています。どんなときにシキュート・しスタックを使うかというと、例えば、あのよくあるのは、なんかそのパレバランスをテストする、パレンティズ図を書くときに、例えばこの、えー、っと、エクスプレッションを書くときに、おと。 まあ、<coughs> あ の,、okay. あのパレンテスの加工のバランスを計算するときに えっ、ー、と、ッシュ、えっ、ー、と、スタックをよく使いますですね。これをバランスしてるかとかというと、あの、このエクスプレッションが、バランスしてるかどうか、どういうふうにテストするかというと、スタックを使って、で、Q、なんかその、過去が入れるときに、スタックに入れます。で、逆の過去があったときに、スタックから出ます。 で、まだ格好入れてあたから、スタック出ます。で、また逆を見つけたので、スタック。で、一方、ここがアンバランスですよね。これはアンバランス。これをテストすると、まずここ行って、スタックに入れて、ここ行って、スタックに入れて、これカットして、ここ行って、スタックから出て、で、このスタックがエンピティじゃないから、あの、アンバランスだとわかりました。ですので、なんかその、スタックを、 で、入れたり出たりするだけで、あの、その加工エクエーションのバランスをテストすることが可能ですね。で、これはこういうふうなプログラムになります。なんか、いくつ、それぞれのキャラクターを一つずつ読 み, 読み込んで、で、加工であれば、スタックに場所します。で、えー、っと、もしスタックが、えー、っと、加工ではなく、えー、っと、オープン加工じゃなければ、 じゃあ、あと、close ですので、あと、close をして、スタックに何もがはなければ、ブレイク。そうしないと、えー、っと、ポップします。で、最後に、スタックがゼロであれば、バランスとアンバランスすることが、とテストすることができます。じゃあ、もう一つの役に立つな、あの、データ構造が、マークとセットです。これは、あと、その、プログラミングチャレンジの、 11849CD という問題です。CD という問題が、ジャックとジル、ジャックさんとジルさんが、その CD コレクションを比較しています。この課題が、ジャックとジルが、両方持ってる CD はどれですかいくつですかですね。で、インプットが、ジャックの CD コレクション。これは、10の6乗 CD の ID です。で、あとは、ジルの CD コレクション。これも10の6乗。 の CD の ID です。で、それぞれの CDID が1から10の9乗の数字となります。では、えっと、両方、ジャックもジルも持てる CD はいくつですか、まあ、これはとても簡単な問題に見えると思うんですけど、ナイーブなソリューションを考えましょう。まずは、えっと、ジャックのべての CD を、えっと、 ベクトルにパッシュパッシュパッシュパッシュしましょう。これは n ステップがかかります。で、次はそのベクトルをソートします。ソール、ソートは n ログ n ですね。で、次は、えっと、ジルの指示、一つずつを歩いて、バイナリー探索で、ベクトルで n でかきます。バイナリー探索が n 回のロ g n ですので、n log n。ですので、このコストが n プラスログ n プラス n、n プラス n ログ n プラス n ログ n。 だけど、えっ、ー、と、n が10の6乗ですので、n プラスログ n がまあ結構大きくなりますので、この問題のタイムリミットでこれが、えー、と足りないです。ですので、この n ログ n の部分はもう少し早くしたい。ですね。これはどうやってするかというと、セットですね。セット使うと、セットのデータ構造が、あの、さっきの見せたバランスドサーチキューを使って、 そのアイテムが n ログ円じゃなくてもっと早く nO of 1でログ円じゃなくてもっと早く作ることができます。まあ、そうですね。これはセット、あと、えっと、箸は O of 1でって言ってます。まあ、えっと、セットがこういうふうに実装することができます。nm で、あの、セットイニットファーストで、で、これは、えっと、やりながら insert、あと、 セットに入れて、で、最後は、あと、セットからファインドでやります。で、こういうふうな実装で、全ての資料を見つかることが可能です。で、次は、あまあそれはさ何を使っているか使っているというと、まあ、そのバランスでサッチ・ツリーですね。そのサッチ・ツリーが、えーと、この日、あと、順番でキープをしますので、 あの探索が O of H ですね、木の高さで探索することができます。まあ、バランスサスッチ・トゥリがいくつかの実装方法がありますので、まあ、この授業はこれを見ないですが、あのこれいや言いたいのは、まあ、これは自分で実装したくなくて、もちろんあのあと次のセッションで 実装したいときもあるんですけど、実装が必要ないときだと、まあ、そのライバリーの b s いを使うと、あとまあ、問題が簡単に解くことができます。バグなしで解くことができます。C++ で Map と Set で実装しています。Map っていうオブジェクトがキー・ヴリューのペアで、Set がキーだけを使います。前はまあ、Set で。 えー、っと、見せましょう、ね。で、マップを使うと、まあ、こんな感じで、プログラこの、こんな感じのコードでマップを使います。マップ、ストリング1で、ストリングがキー、キーはストリングになりますし、イントが、えっと、コンテンツです。まあ、この、これはどの、ど、どのタイプでも使いますね。イント、イントとか、ストリング、ストリングとかでもできます。で、そういうふうになんか、エイジ、ジョンの年は40とか、ビリの年は39九。 アンジの年は20。で、あとは、アンジの年はどうなりますかというと、ages find a n d y で、なんかそのキーを検索することができます。で、あと、アウトプットすることもできます。で、あの、キーの F から M までの間に探します。F と M の間に J と F と J がある。 ですので、えっ、ー、と、マークウィストリームで、ロアバウンド F とアッパーバウンド M で F と M で探索することができて、えっ、ー、と、33と、えっ、ー、と、40が出てきます。もっと早い、あの、バランスというよりもっと早いのは、なんかそのハッシュテーブル。ハッシュテーブルがアオグリスムのデータ構造の授業で見たことあると思いますが、 ハッシュテーブルのアイディアがいくつかのハッシュビーンを作って、そのデータはハッシュビーンに入れます。データのサイズよりハッシュビーンが大きければ、インサーションとエクストラクションが、えっと、オーオフイチになります。ただし、そうするとメモリ量がとても大きくなりますので、ハッシュビーンをもう少し、えっと、小さくすると、あの、このコリージョンについてを、えっと、があります。ですね。 あのインサーション、ハッシュテーブルがインサーションとサーチがオーバーフィッチで。ですが、すべてのアイテムを見たいですと、これはすごい時間がかかります。ライブラリシープラスプラスの STD の中で。ハッシュテーブルがアノーデルマークで、えっと、受賞しています。ですので、ハッシュテーブルを使いたい、ときだと。STL ィーアールのアノーデルマークを使いましょう。で、アノーデルマークを作るときに、そのハッシュというパラメータがありますので。 これは、なんか、コリジョンがあるときにどうなるか。これはぜひ、あと、マニュアルを見て、ハッシュ、あと、インサーションとエクストレクションは、オーオフィーチで使いたいときだと、あと、ハッシュテーブルを使ってみましょう。はい。では、これは、まあ、その、STL にある便利なあとデータ構造の簡単な復習になりました。次のビデオですと、あと、STL にないの手で実装しないといけないのデータ構造の2つの例。 をあげます。ではまた次のビデオでお会いしましょう。